ににくくいい人も多くは下半身が圧倒的に弱いんですだけど反り腰のせいでスクワットすると足が太くなるスクワットつらいそういった方でも簡単にできる前屈スクワットを紹介しますまず足を閉じて前屈をしてみてくださいどのくらい行きますか覚えておいてください座った状態で両足上げてふくらはぎを少し足の甲で叩きましょう足首から膝裏にかけて叩いてください 割とね痛いなぐらいね叩いた方が効果的ですこれでさっきやった前屈がすごくスムーズにいきますじゃあもう一度前屈をしてみてくださいさっきと比べてどうですかしっかり降りれたよっていう人はコメントで教えてください それでは前屈スクワットやっていきましょう足を大きく開きます手を地面につけますこのまま膝を曲げ伸ばしてこれで弱ってる体の背面全部使えます もし体が柔らかい人は手をもう少し手前にしてください膝が伸びないよっていう人は少し前でもいいですマイペースでいいですケー。今度は交互にお尻を動かしましょう もし背中や首が疲れたら、その種目は休憩してもいいです。次の種目から参加してください。内転筋、お尻伸ばしていきましょう。手をね、前にすればするほど楽になりますから調整してください。今度はしっかりね。 元気伸ばしていきましょう。手首疲れたらね、振って休めてください。下半身の弱い筋肉が全部鍛えられますので。めちゃくちゃ痩せるスピードがね、上がっていきます。 膝を交互に伸ばしましょうこんな感じ交互に膝を伸ばすできる人はね手をね近づけてみてください膝が伸びない人はね前に伸ばして OK です腰背中も、ね、しっかり伸びますんで 起き上がってね、手首をちょっとね振って休みましょう手首と足をね一回休みましょう体をちょっとリラックスさせてリセットです 今度は、ね、このカエルの状態でキープつらーーかったらしっかり前体重になったらいいですちょっと楽だなっていう人はね後ろ体重前後に動いてもいいですしっかりね膝開いてカエルのポーズちょっとお尻を動かしたいね 気がなくなったらね、休憩してもいいですからね。オッケーはい、今度はこのままでね。キャンプー動きましょう。ちょっと股関節とね、足首をストレッチしましょう。しっかりね、膝を開いてください。 意外とこの格好が、ね、すごいね弱い筋肉硬い筋肉を伸ばすことができるポーズですさあまずはね左に手をついて屈伸する感じでいきましょう 膝を伸ばすときにカクッてなる人はね、膝を伸ばすときゆっくり伸ばしてください代謝をどんどん高めていきましょうはい、今この、ね、こうバランスをとっていきましょう 踊りながら足を上げる動きがね弱ってる人間全然違ったようなファンの動くっていうのがすごい大事で効いてるね OK <笑>今度は腰をね ど<音楽>うて し, <音楽>、はい、出しても私は感覚を持ってくれる。<音楽><音楽><音楽><音楽> 腰回しというのは腰回してるように実は股関節を回してるんで股関節回しをする、ね、と血流が上がったりリンパの流れ良くなったり下半身太りの人もね怖い物が流やすくなったりするんで腰回し腰振りっていうのはすごい、ね、大事です。 一番正しい位置を作るために、しっかり前に出したら、今度はしっかり後ろに出します。 すます両これで結構反り腰治る人多いので頑張ってね続けてください 足もょっとし膝が痛たいよってそにしてあげてください。<ス><ス><ス><ス> っ横に開いて前背中がね丸くなる胸を張ったのはいいです。 高かる。る。です。保ったら上げるキープしたら上げる反対の足はねできるだけ曲がらない方がいいけどちょっと曲がるのはねしょうがないですこれでね反り腰下からほっこりがね解消しますんで。 もも胸つけるぐらいのイメージこれでしっかりね腰が丸くなって骨盤立つんで姿勢が良くなってきます OK 最後までできた人はコメントで教えてください